明日が仕掛けるジのースもー<笑>はい、ということでなんか久しぶりに女性が出てきた気がする、うん、確か一月以来かな、うん、結構男性多めなこのコーナーでございますけれどもね、えー、今日は可愛い女性が来て、えー、いただきました今日のゲスト横山すみれさんでーすどうも、すーちゃんこと横山すみれですよろしくお願いしますよろしくお願いします なんかね、急になんか沈まり返ったような感じがありますけれどもはいで、あのー、結構ね十の相撲は見てるとか見てないとかいやー見たことないですねー<笑>ーんーん<笑>なんかおかしいぞなんかどっかで聞あの見てるってなんか噂が聞いたような聞いてないようなっていうところなんですけれども<笑>まあはい、えー、こちらですね、えー、10秒以内に10、えー、の相撲に50秒で答えていくという、えーいまあ、番組でございます<笑>何何何何<笑> えーえー、の相撲50秒で答え<笑>え10、ー、の質問に50秒で答えていく番組でございまして、えー、まあ要求されるのは頭の回転と口の回りということでどうでしょう<笑>頭と口回りますか回しますはい<笑>うんなすごい笑ってるけど大丈夫ですかねいやもう本物が聞けて嬉しいです本物ってんだろう<笑> は、う、い、ん、視聴者でしたねはいそれでは行きましょう<笑>、はい、ではまずお名前を教えてくださいはい、はい、横山すみれです生年月日生年月日は1月6日です好きな食べ物好きな食べ物はポン酢とオムライス趣味趣味歌うこと<笑>最近あった面白いこと最近あった面白いことえー、足の裏やけどした、うん、今までにあった恥ずかしい思い出 こんな時にすること。こんな時にすることは絵を描きます。旅行するとしたら行きたい場所んー。関東。関東。え、彼氏にするならどんな人？優しい人。今後の目標。頑張るぞー。はい、ありがとう。ございます<笑> だ最後すっごい長気の抜けた感じでございましたけれども<笑>はい、うん、えー、っと最近あった面白いことは足の裏焼け落した焼け落しましたえ痛イチャミンなんであのう、ー、ん、えー、とガスガス社から電話来ててその時、はい、あのアイロンヘアアイロン使ってて、はい、置いてたんですよでなんか電話に集中してて引っかかっちゃってコードがガッて足に落ちてきて、はい、足をこうパンって挟んじゃって焼け落したあ痛そう めっっちちゃ水をくれるかすごいあれた そ, ちらにそれっていつ頃先週とかあ結構最近なんすねねヘアねヘアアイイロロンンうん<笑>んかいやヘアアイロン捕まないもん、うん あのうんうん、みんえっ、ー、と、まあ、さっきちょっとあの普段のとは変えてみたんですけど彼氏にするら優しい人あでももう一個言うと、はい、優しくて働いてる人がいい優しくて働いてる人<笑>うんあのちょっと待って働いてる人ってどういうこといやもうそのまんまだ、まあまあ、あの学生とかじゃなくてっていいのそうそうそうに、うん、ニートじゃなくてあニート な, なるほどあの養ってほしい的なうんそこまではいかないですけど働いてくれたらい働いてくれたらって<笑>、えー、なんかだい、えー、そうん大概働いてるし優しいよって言われます<笑>いや大逆に働いてない人を探す方が難しいんじゃあ<笑>そうですね頑張りますえっ、ー、か張る<笑> うん、ま, まあ、まあ、が頑張ってくださいな今後の目標もな頑張るぞぜす頑張るぞ、はいうん、じゃあみんな具体的に、ね、頑張りたいこととかっていう具体的に頑張りたいことは睡眠時間の改善睡眠時間の改善じゃあ何時今朝7時とかに寝てるんで 朝, 朝の7時でいつも大体何時間ぐらい寝てます6時間くらいああ6時間ぐらいなるほどなるほど、うん まあ、6時間ぐらい寝れたら別に大丈夫かなとはでもお昼前に起きたいですお昼前に夜寝てお昼前に起きたいです<笑>夜寝てお昼前に、うん、なるほどじゃ、うん、ようございます<笑> じ, ゃじゃあこれからはあ の, あ の, 変, なあの変なキャストとかはやめてねあのじゃちゃんとあのなんかな え, ー、な, んてえなんて言えばいいんだろうこれ待ってる待<笑><笑>ま あ, あの睡眠時間ね 規則正しい生活しましょうね。十の十のつもり、小山さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。あのね、掴みどころは結構なね。ごめんなさい<笑>。ような気がする<笑>いす。いや、いいですけど、すみません、なんかすいません。<笑>え、いつもこうだよ。<笑>よくやって。